こんばんは乗、えーえー、り越えネット TV をご覧の皆さんに、えー、クラックの野間康道です、えー、今月からですね乗、えー、り越えネットとクラックが、えー、コラボレーションで毎月1回第1月曜日にあの番組をやることになりまして今日はその第1回目なんですけど、はいえー、まあ、えー、クラックとのコラボということなんで コラボというかまあクラックがあの枠を一個取っちゃったみたいな感じなんですけども、えー、毎月一回、えー、第一月曜日にこれからやりますんでよろしくお願いしますえっ、ー、と一回目のですね、えー、ゲストで、えー、今日お迎えしてますのがもう映ってんのかな映ってないです、えー、今映ります、えー、横山淳さんですこんばんはどうもよろしくお願いしますよろしくお願いしま す, あ, すあのー。 横山さんといえば、えーはい、反ヘイトスピーチのカウンターをやってる特に関西の人はもう皆さんご存知だと思うんですけどあの阪神の川とのモノマネしてるアホな兄ちゃんってい う, あのう、ね、イメージしかな い, かないイメージしかないですホントはあの勉強をしてる方 で, で<笑>、はい、なんと神戸大学の人だったそうです神戸大学の国際文化学研究科というところに研究してるんですよねはい博士課程をしてます あの博士になるってことですねそうで す, そうです博 士, の博士ですあのどんな研究をされてるんですか僕はイギリスの70年代80年代 の, あの黒人音楽の研究をしてまして、はいはい、あるおっさんの話を聞くっていう苦行のような何を喋ってるのかわからない<笑>あの黒人のジャマイカ系のおっさんなんですけどその人の。 歴史でですすよねあるおっさんってっ誰あるっさん 誰, 誰なんですかデニス・ローっていうサクソン・サウンドってい う,、うんうんうんえー、と有名な世界一にもなったことがあるサウンドレゲエサウンドシステムのオーナーですよねやり始めた人でイギリスでは超有名ジャーシャカと並ぶぐらい有名な人です、ね、その人の、えー、に話を聞いて、はいえー、論文書いてひと、はい、けしようみたいなそんな感じです ですね、それまでの負債がとんでもないことになってるんで<笑>まあこれもね<笑>クラックさんに取り上げていただきたいんですけど奨、はい、学金などあるので、はいはいはいはい、なかなか一儲けとは言わいかないんですけども、まあ、とにかくあの、まあ、歴史の体現者を、まあ、話を聞いて、えー、書き留めておこうかと思ってまして、はい、8月からロンドンに行きます、はいはい、あのボンドドラジオっていう大阪の、ね、カウンターの、えー、ボンさんっていう人と、はい、ドドル君っていう人がやってる。はい ラジオインターネットラジオの番組あるんですけど実はそれのプロデューサーはい、ボン・ドドラジオのプロデューサーもしてまして、えー、ボン・ドドラ ジ, オさんラジオさんです ね, ですね昨日そういうふうになったんですけども<笑>横珍っていう名前でやってたはずなんですけどもボン・ドドラジオの方であで名前で一般的にはなんか横珍っていうふうに知られてるんですけど、はい、今日はまああのあの大学の方なんで僕はその横山淳さんっていうふうにずっと呼ぼうと思ってるん で, そ う, で、ね、そうしていただけると<笑> よ, ろよろしくお願いします気分も高まってきますよね なんていうか指揮者を迎えてみたいなそう感じにしたいなと思ってるで今日はねちゃんと、えー、あの自分が書いた原稿を持ってきてるんで、はいあので、ー、それを見ながらおしゃべりしたいな、えっと今日はねそのルイシャムの戦いという、えーまあ、1977年にロンドンで、えーはい、起きたあの、まあ、事件というか、えー、そういうことについてあの今お話 徳山さんが論文を、えー、すごい論文を書いたんで、はいまあ、その内容を教えていただきつつそのルイシャムの戦いっていうのは何だったのかっていうことと僕らが今あのカウンターということであの路上でガチャガチャやってるようなことの、まあ、それがルーツにあたるようなものなんですけども、はいえー、どういうところが似ててどういうところが違っててどんなところをあのどんな点をそれ ルイシャンの戦いから学ぶことができるのかと、はいえー、いうようなことを今日あのこ、ー、一時間ほど、はいえー、やりたいと思います。はい、あのー、例によってあのクラックの今日は番組ですんで、またあのニコ生のコメントを一切読まないです。あの今どこのマニターにもニコ生のコメント出てませんから、はい、ニコ生に何を書いてもあの全く私たちに伝わりませんので、はいえー、書かなくていいですコメント。あのあツイッターにの、うん、ハッシュタグの方に。 えー、質問とかああのーはい、まあ、批判とか、はいえー、いろいろ頑張れとかそういうのは全部ツイッターのハッシュタグの方に寄せていただきたいと思いますよろしくお願いします、えー、ハッシュタグは、えー、シャープノリコエネット、えー、シャープ N-O-R-I-K-O-E-N-E-T、えー、もしくは日本語で、えー、シャープノリコエネット TV、えー、ひらがなでノリコエネツ、えーとローマ字で TV ですね あのクラックのアカウント、えー、もしくは乗、えー、り越えネットのツイッターアカウントの方に、えー、ハッシュタグ出てますんで、えー、そちらの方にいろいろ書き込んでいただくとそれはリアルタイムで見てますニコ生のコメントは見ないですどうしてですか そ, そんなものは認めないわ、ねはい、かりました七しのカスコメント三笘用のカスコメント認めな い, いな<笑>マジすか、はい、いつもあの僕ら何回か乗り越えネット TV 出てるんですけど大体 すか見てなないいかかわん す,、ね、かすごい貴重な意見が来てるかもしれないけどそ れ, それも全部もうわかんないぐらいそうです ね, じゃあねじゃあもったいないんで後からも見ないんで、はいはい、あのその書いても無駄なんで書かないように、ね、せっかくなんでコメント書いてくれる方はツイッターでそれであのさっきちょっとね横、うん、上さんのほうにジャマイカの えー、人、人ジジャャママイイイカカ系系ののギリス、えー、まあサウンドシステムっていうのはイギリス、まあ、ジャマイカであの始まった何ていうんですかね移動 DJ みたいなディス移動ディスコですね50年代ぐらいからあるレゲエ以前からあるあのいろんな広場とかにスピーカードどどどと積み上げてその DJ とかあのしゃべる人がいて、まあ、ジャマイカの場合ちょっとそれは特殊で。あの しゃべる人を、DJ、っていわゆるラジオの DJ と同じで、はい、ディスクジョッキーっていうのはしゃべる人でレコードをあのかける人はセレクターっていうんですけどそういう組み合わせで、えーまあ、昔から屋外でパーティーというか、はい、あのやるっていうカルチャーがあって、まあ、それがあのイギリスにも かかなり早い段階からそうですね、あのまあ、50年代ぐらいにはもうすでにありました、ねそうですね、イギリスの、イギリスの元植民地のジャマイカから移民、労働力としてイギリスに移民していった人たちが、こっちでもやろうやっていう感じで、あのサウンドシステムを作って、音楽を聴くっていうカルチャーもうすでにありましたね、うん、ライブとは全然違うんです、ね、そうですね、まあうん、お祭り、お祭りっぽいですよ、日本のお祭りっぽいですよね、うんうんうん、大きな音でみんなで楽しむっていうのは。 ああのあれか河内温度とかの櫓があのそうで す, うです全部スピーカーになって DJ ブー ス, ブースでその周りで、まあ、みんなが踊ったりたむろしたりとかその、まあ、黒人ジャマイカ系カリブ系黒人の、まあ、文化って言われてますね、うんはい、あの要するにそのイギリスっていうところはあのー、皆さんがイメージしている以上にそういうジャマイカ人のカルチャーとか、はいえー、カリブカルチャーみたいなのがすごく。 昔から、えー、もう浸透しているところ で, で、ねえー、となんでそう な, るなったのかみたいな話はこの後で横山さんの方に解説していただくんですけども、はい、あのさっき、ね、冒頭であの流れたレゲエ の, あの曲はこれは LKJ というリントン・クエス・ジョンソンというこれもジャマイカ系のおっちゃんの。 えー、曲な詩 人, ですね詩人ですねはね、もともと黒人の人種差別の運動であったりだとか、そうですね、もともと運動家で動活動家してて、えー、詩を書いてて、はい、それでバンドあの、バックがデニス・ボベル・ダブ・バンドっていう、まあ、有名なプロデューサー、はい、ベーシストがやってるバンドなんですけども、もともと70年代は、彼は市民社会運動の人だったいう、うん あのー、そういう機関紙みたいなのを出して、はいえー、イギリスロンドンでその、はい、人種差別に反対ー反レーシズム運動をやってた人、はい、であの今回その横山さんが、はいえー、ンンついこの間、はい、6月の終わりにカルチャラル台風っていうのが、はい、あの国際基督教大学であって、はいはいえー、それはあのー。 カルチャーラル・スタディーズという学問の、はいまあ、お祭り的なものなんですけど、はい、そこの起用に発表した最新論文があの今日のテーマになってる、えー、ルイシャムの戦いっていうやつなんですね、はい、ちょっとこれあの写してもらっていいですかこれがあのその論文の表紙なんですけど、えー、これはあのどうやったら読めるんですかこれはね僕に言ってもらえれば<笑>あの送ります。<笑> あのカルチュラル学会に入ってもらわないと、それか1500円で売ってたのかな、まあ、とにかく手に入ることが難しい論文なのであの、まあ、いずれウェブで公開するということなので、今はその、今は公開し学会の、えー、何学会ですか、カルチュラルスタディーズ学会、カルチュラルスタディーズ学会です、ね、あ の, の, あの、そこに問い合わせいただければ。 論文これが表紙なんですけどこれですその一番上に「ファシスト・アン・ディ・アタック・デン・ウィ・カウンター・アタック」っていう、はい、あの2行、はいえー、引用されてますけどこれがさっき冒頭で流れてた、はいあのー、LKJ のリントン・クエス・ジョンソンの「ファイテン・バック」っていう曲 の, の、はいえー、からの引 用, で す,、ね、引用ですね、はい、これがなぜ引用されてるんですかいや僕がセンスがいいからなんですけれども<笑><笑><笑>いやまず「ファシスト・ア、ま、ン、あ・ディ・アタック」 電威カウンターアタックですよね。カウンターアタックっていうのはいわゆるこれはカウンターのことなんで す, ねんですよね。あのこれの歌詞をちょっとあのもう一つもうちょ詳しく、はい、えっ、ー、とこういう歌詞これ一部なんですけど一番とサビなんですけどえこれはあの読むとどんな感じですか。読むとってこのままですソマデンセイデマニガヘイターですね<笑>。アンソマデンセイデマブラックピーター。 ファシステン・ディアタック、ノバダ・ウォリバウダー、ファシスタン・ディアタック、ウィーウィファイテンバファシスタン・ディアタック、デンウィコウンター・アタック、ファシスタン・ディアタック、デンウィ・デライデンバのジャマイカ人じゃないですか その雰囲気を出すためには、ね、例えばこの「サム」っていう英語をソム「ソム」って「ソム」ですねで「カウンターアタック」って書いてあるとか「コウンター」ックい、はいはいはい、コウンターアタック」なかなかそのコツをね身につけるまでがなかなか難しい、ね、これは大体ちょっと普通の英語と違いますよねこれ全然違いますよ、ね、これはどういう英語なんですかこれがえっ、ー、とジャマイカの言葉と英語が混じったこれが「パトワ」っていう言葉で リントン・トジョンソンはイギリス人なんですけれどもわざとこのジャマイカなまりの英語を使うことで、えー、とイギリスにも、まあ、ジャマイカ人がいるんだぞとで、まあ、イギリスは、まあ、皆さん思い浮かべるイギリスってすごく、まあ、白人が多い、まあ、もちろん白人が一番多いんですけれどもけどその中で、えー、白人の中でこう人種差別というのがありましてで黒人っていう、まあ、黒人の、まあ、権利であったりだとかあの当たり前に生きる権利みたいなものが まあ、失われている社会の中でリンドン・クエス・ジョンソンはまあ反人種差別みたいなものと意味を込めてこの言葉をわざと使って歌詞にして歌っているという、あのー、このパトワ英語というのは、はいまあ、別にジャマイカだけじゃなくていわゆるそのクレオールという形であの例えばナイジェリアのピジンとか、ねはいはい、あのハイチのフレンチクレオールだとか。 えー、そういうい言葉、要するにフランス語が変形したものであったり英語が変形したものだったりがもう一つの独立した言語として、うんえー、出来上がっていると、えー、長いことをかけてそういうふうになるわけですよね。そうですねでまあ、これなんかもう文法も変わ違ってて、はい、あの こ, れこれはういう意味ですかこれは誰かが言ったニガーはヘイターだってことですよね。もう<笑> たぶんこのまま読んでたぶん英語英語とは思えないですよね<笑>普通はこれはあれちゃうあの誰 あ, あいつらは、えー、ニガーヘイター黒人ヘイターだと、えー、言うとサム・オブ・サムオブゼム・ゼイ・ゼイ・ア・ニガーヘイターじゃない どっちの意味か、僕、分かんないで す, です、ねであのー、ね、真ん中の段は、ファシストアンディアタック、ックえー、ファシストが攻撃してくると、はいはいはいえー、でも心配ない、ノーバディー・ボ ー, ーダーバーダ ー, バーダーはあれですよね、ノーバーディーですよね、ノーバーディー・オリ・バアバウト・ザットですよね、まあ、英語に直すなら。で、ファシストが攻撃してくるけども、われわれが、ね、戦うぞと。ウイウイーィーえー、そういうい うーあれですね、そのこの綴りもファシストっていう、はい、正しいあの英語のファシストと綴りが違ってまして、あのー、C ですよね、はい、英語の場合この H のところがね、はいはい、でこういうふうに綴りを変えて英語のそのなんか、あのー、アイデンティティみたいなのを、えー、出すっていうのは90年代はアメリカですごい流行りましたね黒人音楽ラップとか。 なエボニクスっていうのかな、はいはい、あの黒人英語をちゃんとそのつづりの形でちょっと変えて変えてやろうと、うんえー、いうようなもの で, でこのリントン・クエス・ジョンソンって人と、はい、この論文とはどう関係があるんですかリントン・クエス・ジョンソンとこの論文の関係はまあ論文には全く出てこないんですけど<笑>実 は, は, はあのまあこの当時の、うん、えっ、ー、とまあ えー、とファシストが、まあ、イギリスのファシストですよねが、まあ、市民活動家とも言ってもいいんですけれどもがあの黒人を、まあ、攻撃してくるとでその時の状況を、まあ、歌った曲ということで、うん、あの使ったんですけどまあな論文の内容にも関わってくるんですけど、うん、これは。まあ、あの当時 の, そのイギリス70年代の終わりのイギリスはそういうその。 あのなんていうかレイシズムがすごく勃興してたような時期で、はいはいまあ、このルイシャム以外にも例えばノッティングヒルっていう場所だったりブリックストンっていう場所で、ねはい、その暴動のようになったり暴動言われるあのそういうようなことがたびたび起こってたと、はい、でそんな中の一つにこのルイシャムっていうのがるルイシャム暴動とも言われますしルイシャムの戦いけど 大体がルイシャム暴動って言われますね。これはどういう、その、ルイシャムライオットって言われる場合と。といや、ルイシャムライオットとは言わないですね。あ、そう。そうなんですよ。ルイシャムライオットとは。けど、ライオットの一つなんから。うん、ライオット。ルイシャムライオットって言われる場合と、バトルオブルイシャムって言われる場合は、どう違うのかなっていうう。まず、ルイシャムライオットの場合は、あの、警察に対して。えっ、ー、と、地域住民と、ファシストが、攻撃をしたっていうところですよね。あの。うんうんうん まあこったと、まあ、これが人種差別がひどくなった社会で、まあ、そういうふうに異議申し立てをする人たちがいっぱい出てきたでバトル・オブ・ルイシャムって言った時にはやっぱりファシス反ファシスト側から の, あの言い方ですよね、うんうんうんうん、これはもう俺たちの戦いなんだとあの ル, イシャムあのルイシャムにおけるファシストとの 決定行為まあ、ファシストとそれを守る警察との戦いなんだという意味で多分それであの使い分けるというか使ってる人が誰かによって言い方が結構違ったりします、うん、この場合のファシストというのは誰なんですか、ね、この場合のファシストというのはイギリスで70年代ぐらいからあの盛り上がって国民戦線というまあムーブメントですよねめちゃくちゃ分かりやすく言うと在徳会ですねめちゃくちゃ分かりやすく言うと。 在特会よりもっとでかいよね、まあ、よね在特会りもっとでかいし、もっと、まあ、参加してる人がもっと屈強だったり、うんあの、人数がとにかく多くて、メンバー1万人、あまあ、在特会も何人いるか知らないですけど。 ネネッットトっっぽぽいいいい感感じじななもんねですね、まあ、当時ネットはなかったんですけどそうです、ね、残念ながらネットがないんでネット上もいないんですけども<笑>、うんうん、だからそういうなんかあのナード感はなくてあのどっちかというとやっぱりフットボールフーリガンに近いような、うんでまあ、ナショナルフロントっていうのは NF っていうふうに略されるんですけどこれはあのフランス の, あの FN とも関係あるんですよねフランスの国民戦線で今ねあのすごい人気が出ちゃってるあのルペンの。 あのフロン・ナショナールっていうのは、のの対応するのがイギリスのこのナショナルフロンとまあ同じ頃にできたあの政党なんですけれども、それがそのルイシャムでデモをやるということで、それに対してちょっと待ってということで、カウンターの呼びかけがあって、どううなったかっていうそれがルイシャムの戦いですね。 これをねあの、すごく映像が貴重なんですけど、残ってるんで、えー、今日そのルイシャの戦いの映像を2回出しますんで、1回目、今から出すのはあの、ナショナルフロントのオフィシャルの宣伝映画からの抜粋です。うん、だから、あの頭にそのユニオンジャックが出て、要するにナショナルフロントが、俺たちはこういうことをやってきましたっていう、えー、その、奇跡を、まあ、宣伝のための、プロパガンダのための映像なんですね。 でしかもなんですかねこれ誰かがそのえ映画みたいなのがテレビで放送されてるのを、うんえー、8ミリビデオかなんかで撮ったものがさらに YouTube に上がってるっていう<笑>なんかうもうコピーライトとかもうクソもないで す,、ね、ですけど一応まああのちょっとこれを見てみます、はい、であのー、今から流しますねじゃあっこっちの これがイギリスの国旗ですね。これはでもあの緑色の国旗じゃなくて色 が,、ね、色がおかしいね。<笑>この真ん中に書いてあるのが、ねはい、今ちょっと止めましたけど「えー、CLEAR THE MOGAZ OF THE STREETS」っていうこのスローガンあと、えー、でこれ。 すごい大事なことなんで後で説明あの横山先生に説明していただきます。まだ先生じゃないんでしてください、ね<笑><笑>あの。これ本当に怒られるんですそれ<笑>覚えててください。はい、クリアドマガーズオフタストリート、はい、マガーです、はい、マガー。でこれはあのまああのデモの始まる前の様子からそのデモが始まったところまでっていうことであのちょっと五分ぐらいあるんですけどこれ僕去年 レイシスト芝木隊プレゼンツで新大久保でイベントやった時に流したんですけど去年の5月ぐらいですね1年以上前ですけど、はい、その時にやっぱり、あのー、見てる人たちにも僕も驚いたのがやっぱり新大久保でやってるカウンターにすごいそっくりなんですよねでこんな映像なんか誰も知らなかったんだけど見てみると同じような感じまあこっちの方が若干激しいんですけど あの同じような感じなわけですだからまあこういうことをイギリスの人はもう40年前から、えー、ずっとやってるんだなっていうのが一つと、あのー、世界のどこであってもああいうひどいヘイトに対して、えー、民衆が起こって立ち上がった場合起きることは大体同じなんだなとそういうことがこの映像からわかるんですねちょっとしばらく見てみましょう。 だ警察の数も多多いいもんね多いですあの警察の数がも警察多すぎとか言ってるけどけ結構ロンドンもすごい、ね、ロンドンも多いですね馬乗ってる馬、ね、乗ってるのが来ますからねあの音が独特なんですよね馬乗ってる警官の道路と馬が当たる音というか。 これ逮捕されてますね。人 これはデモの集合場所近くですねでカウンターがなんかこうわらわらとわらわらときてるような状況で別に白人と黒人の戦いじゃないんですよこれうーんだから分からないんですよねまああの 国民先生ののはまはあ ほ, まあ、ほとんどというか白人しかいないんですけどカウンター側は白人と黒人がいるん で, で、ね、誰が誰かあんまりわからないっていうのもありますね全然出てこないですねあ、うん、れがも、ね、そろそろのこれがあの馬に乗った騎馬警官に先導されて。うん ああ見えてきましたね日本のデモだとこう先頭にあのなんか警察の車がいる感じが、まあ、それは、まあまあ、この当時のイギリスの馬なんです ね, です ね, ですねほんでこのユニオンジャック臨立分かりますかね真ん中にこうユニオンジャックイギリスの国旗がーもう何本あるか数えれないほどこの在特感すごいです、ね、<笑><笑>この在特感<笑> これなんだよね、だから今日本でノーレイシストもやってることっていうのは、うん、やっぱりそのこの場合はそのイギリス人であのブリブリティッシュであるっていうことに対してその誇りを持とうみたいな、うん、あの主張の人たちのデモなんだけどでこの辺からもうカウンター、ね、カウンターと今これですね発煙筒がね投げられてます ね, すねこれ煙が砂ぼこりじゃなくてこれオレンジ色のこれ発煙筒ですね、うん、まあ結構周りから物いっぱいる 周りからもらうこの、家の人ももの投げるんですよ、うんうんうん、あの地域の住民の人も上からね、上からで腐った果物を用意してたらしいです、うん、みんなで<笑>それを投げつける、まあ、レンガも投げつけられたとか、こ、う、れ、んうん、もうなんのでも分からないのもね、<笑>警察の方が多くて。うん そうですねナショナル・フロントナショナル・フロント。 結構カウンター側でその警察に 引, っっ引っ張られている人が結構多いよ、ね、210人捕まって逮捕で、うん、あの両軍ども合わせて210人捕まって214人ですね合わせて合わせて210円捕まって一番逮捕者が多かった ん, あの ん, なんていうんですかねカウンター対ーナショナルフロントの戦いって言われてますね。 ルイシャムというのは、どういうういい場所なんですすかルイシャムっていうのは、うんえーはい、映像一旦終わります、はい、ごめんなさ い,、はい、ルイシャムはあのー、すごく移民の多い地域で、うん、地図を出しましょうか、はい、イギリス、ロンドン行ったことある方は分かるんですけど、真ん中にあのテムーズ川という川が流れていまして、それの南側にあるのがルイシャムという地域で、特、うんうん、に、あのー、の24番です ね, 移ですね、うんうん、移民が多い地域と。 えー、言われています。今今年、うん<笑>えー、人口が三十四十万人ぐらいで、でこ、えー、こに三十何パーセントの移民の人、あの移民の資産ですよね。まあ今今はイギリス人だったりするんですけど、あの有色人種で百百言語喋られてるともう言われている、うん。これはルイシャンのは空なんですね。ルイシャム特別区という空ですね。うんうんうん、はい。 イギリスにあのロンドンドの中 の, あのイギリスでそのレゲエとかその、まあ、あのジャマイカ人の多いところってよく知られてるのはあの、ね、有名なブリックストーンアカデミーのブリックス ト, ー ン, はクストーンあたりとかは、はい、もうこの近くのそうですねこれの隣の隣23番のたり あ, の、はい、あとはあの、ね、北の方に行ってサウスオールっていうインド人ばっかりのところもいるしロンドンっていうのはそのまあ えー、結局インド人パキスタン人系の人と、うんア ジ, ア系あのね、ジャマイカ系トリンダードっていうジャマイカあたりから、えー、渡ってきた人が主にそうですね旧植民地の人たちです ね, ですねパキスタンは違いますけど、はい、そこの人がすかもともと戦争が終わってからもあのイギリスの植民地だったのでえー は違えども市民権を持ってたんですよねだからあの簡単にイギリスの戦争あの第二次世界大戦争が終わってから、えー、まあ景気が良くなりましてで労働力が足りないということでその植民旧植民地の人たちはイギリスにあのパスポートなしで入れるので、まあ、パスポートあったのかちょっと分からないんですけど、うん、うんうん入れるのであのリクルートをしてあのどんどんどんど ん, どん、えー、イギリスにまあ 寄ってきてもらおうということで移民がたくさん増えて、えー、その時はちょそんなに人種差別もなかったということなんですね、うんうんうん。あ の, ー、そのなんていうか 僕は在日特権の虚構という本にも書きましたけど、はいはい、その日本の在日朝鮮人とそのイギリスの旧植民地の人たちとの違いというのは、日本はその在日朝鮮人が元日本国民であったのに、ある日突然、外国人ですというふうにパ、はいはい、パスっとやられちゃって、はいはいあの、ほとんど何の原理もない状態に置かれちゃったと。うんうん えー、権利というのは居住権であるとか、はいえーまあ、暫定的にちょっと、まあ、いていいですよみたいなすごい曖昧なところから始まって、はいまあ、91年の特別永 住, 権、はい、永住資格まで、まあ、40年近くかかってです、ね、あのあの整備されて、はい、逆にイギリスの場合はその旧植民地の人たちは、はいえー、大英帝国の市民である。 とといいううシシズンシップがあるこですね1948年に国籍法というのが定められて植民旧植民地の人もあのイギリス人と同じように、まあ、市民権をあの持っていたということです、ね、1962年にあのその市民62年まであのそれが保障されていたといとです、うん、あのさっきの論文の表紙をねもう一回ちょっと見てみますと、はい、えっ、ー、とこのですね 2、えー、段, 段目にフリーダン・ナンジャスティスイクオル・タビー・キャット・ケリーっていう人の「ドント・コーラス・ミグランツ」っていう曲の歌詞なんですけどもこの「ドント・コーラス・ミグランツっ、ね」っていうのは意味合い的にはどんな感じになりますか、ね、これは、まあ、俺たちのことを移民と呼ぶな、うん、という、まあ、レゲエアーティストの、うんうんうん、あの。 曲のタイトルなんですけど、まあ歌詞にも入ってくるんですけど。要するに移民ではなく、何なんですか。移民ではなく、俺たちもまあ同じ。イギリス人市民権を持った人間なんだっていう。 局ですね、うん、これは。77年 の, 局です、ね、の要するに政治的な権利としてその移民というふうに扱うなとそうですねえ。要するに市民権があるんだと、はいうことでこれはあの前回「ノ、えー、りコえネット TV で」で、えー、ちょっとやった時に清義明さんと一緒にやった時にですね、はい、今あの EU に反対してるようなイギリスの人たちでユーキップに入れるような人たちっていうのは。はいあのー 黒人とか、はいえー、アジア系の人も実は多いと、はい、彼らは移民に反対してるんですっていうパターンが、うん、その場合 の, あの移民というのはヨーロッパの他の地域から来る人だったりとかするです、ね、そうでする 自分たたちちの仕事を奪いに来る人たちなんですねうんうんうんだからその移民問題っていうのはなんかそのアジア系であったりアフリカ系の人たちがヨーロッパの国へ行ってえそれに対して白人がえ嫌がるあの人種的な偏見から嫌がるっていうそういう単純なものではなくて結構その時代によって。 えー、意味あるいろんなフェーズがあるっていうことで、すね、はいまあ、でこの時代 の, その移民問題っていうか、まあ、ナショナルフロントっていうね、はいそのまあ、右翼ですわ、はいえー、ができた背景みたいなのは、どんなことなんですかねここ の, あのナショナルフロントができて、それが躍進していくっていうのの背景っていうのは、やはりあの移民がたくさん、えー、とイギリスに入ってくるっていうことへ の, あの反対ですよね。 でいろんなところ、だからイギリスもどんどん、えー、と1948年その国政基のときには植民地の、旧植民地の人もウェルカムですよと、入ってきてくださいよってしていたのが、どんどんどんどん門戸を閉ざすことになっていくんですよ、うん、法, 法律が。でその、だから旧植民地にいた人たちは、あの市民権を持ったまま、 イギリス国外にいたんですけれどもあのギリギリで帰ってこようとするんですよイギリスに仕事を探しにでその時にあのこの国籍法が改正されて悪くなる前にたくさん入ってくるぞとでたくさん入ってくると自分たちの仕事もなくなるし治安も悪くなるしでイギリスっていうもののこう一体感みたいなものもなくなっていって本当にバラバラな社会になってしまうんじゃないかっていう不安感 というものが背景となって、うん、あの国民先生が、えー、と慎重していったんですけども彼らは EC からの脱却であったりだとか、うん、国籍法制定後、まあ、1948年後の移民を本国に返せ、うん、でこれ以上移民を受け入れるなっていうのが。あの スローガンというかあのテーマとしてあの取り上げてられましたね彼らは EC というのはまあ今でいう EU です ね, ですね今の EU ヨーロッパ共同体かなそうですね、えー、でその国民戦線ナショナルフロント の,、まあ、その当時のリーダーの、はいえー、イノク・パウエルっていう人があの 有名な演説がありますすよねねそうです、ねはい、国民選挙に影響を与えた保守党の議員 の,、うんあの イ, ノうん、あイノック・パウエルという人がいましてで彼は1968年に、まあ、もうこれはもう超有名な演説をしまして、うん、かのエリッ ク, ク, ク・プラクトンじゃないですね<笑>エリック・クラプトンにも影響を与えたと言われている血の川演説で今映ってる人がイノック・パウエルなんですけどもこれを見たら。 あのー、イギリス人は怒りますねこの顔見たくないん そ, んなそんなに嫌われてますね、まあ、もちろんあのリベラルであったりとか反、うん、フ, ファシストの人なんですけども、うんうん、彼はあのーまあ、こういうあの1968年にスピーチをするんですね1968年っていうのはあの移民が入ってくる前の年なんですよ、うん、あので言ったら法律がどんどん、まあ、言ったら悪くなる前の年でこれから移民がたくさん入ってくるんじゃないかっていう時に タイムリーにスピーチをしたんですけれども、うん、血のカ演説というのをしました。血のカですね。うん、あのリバーズオブブラッドスピーチって言うんですけれども、うんうんうん、彼はあのイギリスというイギリスの川という川が血で染まるであろうと言ったんですよ。うんうんうんうん、でそれはまあ誰の血かというとまあ移民の血ですよね。うん、でもうこれ以上、うん、ち, ょちょっと映さなくていいですよ。っ<笑>ずっとあのー、まあ俺たちをまあ なんていうんですか虐、ね、げられげているというか、まあ、逆ですけど、うん、移民がいっぱい入ってくることによってもうイギリスらしさみたいなものがなくなっていくと、うん、けど俺たちはもうそんなのは狂気の沙汰であると、うん、だから俺たちは決起しなくてはならないと言ったんですよねでそれが血の川演説と言われ、うん、要するるにそのイギリスらしさなくなくていうのはまあ今のイギリスの 要はな今ナショナルフロントというのもうほとんど力がなくなっちゃっ て, てそうです、ね、あのイギリス独立党の方が人気があるんだけど、はい、今のイギリス の, あの例えば、イングリッシュ・ディフェンス・リーグていうの EDL っていうのがありますけど、EDL、今、イギリスで反ファシスト、アンチヘイトのカウンターの対象というのは大体 EDL ですねすするんですけどです、ね、その人たちもやっぱりホワイトプライドであるとかブリティッシュプライドみたいなことを、はい。 て基本的に言ってること同じですよ、ねうんうんうん、さっきあのエリック・クラプトンっていう話がちょっと出ましたけど、はい、このやっぱりあのー、このイノク・パウエルっていう人とそのエリック・クラプトンとルイシャム・ボードと、えー、クラッシュの関係っていうのは非常にその当時のそうです、ね、あとパンクロックと、えー、レゲエの関係っていうのがですね非常にこう。はい 面白くてその話をするとたぶん朝5時ぐらいまでかかっちゃうんですけどそうですね乗り越えた乗り越えさん的にはケ、OK、ーなんですねまあ別に時間は何時でもいいと思いまでだめだめって出てるんでねあれなんですけど、はい、そのエリック・クラプトンがね、えっと、1976年にあのこれ有名な事件があってあのエリック・クラプトンのレイシズム事件みたいなのがあって、はいはい、イノク・パウエルを彼は支持してたんですね、はい、当時ねであの 要するにステージ酔っ払ってステージの上から、えー、アジア系を誹謗中傷するような、まあ、差別発言をしたと、うん、でこれがきっかけで、えー、結構そのリスナーとか、まあ、あのリベラルな人たちが怒って、えー、これが2年後にロックアゲンストレイシズムコンサートっていう、えー、10万人を集めたフェスが、はい、あの生まれるきっかけになるんですねでロックアゲンストレイシズムのコンサートには、まあ、クラッシュとか。あの そういういパンクバンドとか、えー、いろいろ出てたんですけども「あのクラッシュのルードボーイ」という映画の中に、えー、そのシーンが出てますが、えー、そういう動きがあったとで、まあ、サッチャー政権の時代にそういうなんかそのパンクロックが生まれた背景にはあのそういうなんかこう保守へのとかファシズムへの恐怖みたいなものが非常に大きかったとでその76年にエリック・クラプトンの差別発言があってこれが非常に問題になり えー、77年に、えーまあ、ルイシャムとか、はいえー、いろんなところでその、えー、なんていうかコンフリクトが起きたと、はい、ナショナルフロントと、えーまあ、カウンターリベラル左翼、えー、すか一般市民ですね、はい、そういう人たちのカウンターが起きてでそれが、あのー、どんどん大きくなって、えー、アンロックアゲンストレーシズムにつながると。でまあ、それからあとは あのいわゆる今の、えー、イギリスの反人種差別、えー、アクションあるいはアンティファーに直接つながるようなものがそこから生まれてきてるわけですね。うん、でその後フランスにもやっぱり同じような移民問題が起きて、えー、そっち側には SOS ・ラシスムっていうあのグループができてこれは80年代は結構その。 俺の「ダち」に手を出すなっていうスローガンであ、うんえー、ったんですけどもまあどっちもやっぱり30年40年ぐらい前に、はい、今ちょうど日本が経験してるようなことを、えー、経験してきていると、はい、であのー、このね、えー、ルイシャムという町で、はいえー、そういうその何て言うのかな これまだルイシャムの戦いに入ってないですからね<笑>実は四十五分ぐらいやってますけど<笑>まだルイシャムのいに言うことが結構多くてな、うん、うんうん、でこんな戦いが背景説明 が,、ね説明がね、今やっとイノク・パウェルの話ですルイシャムの暴動についてはさらっと流しましょう か, そ う, かあ<笑>あそうですね<笑>、まあ、今日はそういうことで<笑>ありがとうございましたまだやりますけどね<笑>はい、はい、あの論文のね、はい、だってこんなんけど地図とかめっちゃ用意してますからねむ、はい、ちゃくちゃ詳しくいるんでしょう今日もうね、うん ル イ, ルイシャム博士ルイシャム博士ですから今、日本で一番ルイシャムボードにい 詳, しいと思う詳しいというのは、僕やっぱり横山さんがこの論文書いたときに、うわすげえとか思ったのは、このことについて日本語で書かれた論文というのはないんですよ今ね、ないですね。 でまあ、こういうものが書かれる背景にも、やっぱり去年 の, あのアンチレシズムカウンターの盛り上がりとかあ る, しあると思うし、はいはい、僕らがやっぱりあの、どういうふうにやっていったらいいのかみたいなヒントがかなり隠されていると、はいはいえー、いうふうに思います日本語の環境というのは本当乏しくて、うん、ルイシャムの戦いってあの、インターネットで調べるじゃないですか、そうするとね、去年のネイキッドロフトで野、野間康道がルイシャムの戦いは新大久保に似ている。 っって言た<笑><笑>ひどいなあのー、なんと言論環境というか、うん、これでは反ファシストの動きっていうのは前に進まないんじゃないかとこうずっと考えてましてそうだからあのー、僕らもあんまり知らないしもちろん日本の人はねそ、はい、そのその何そんな、ね、40年 前, の,、ね 40年前 の, ね、のロンドンで起きたあの事件について知ってる方がおかしいわけでそう で, す、ね、でも久保健治は知ってますからねあのあキャンバラさんで有名なあの人は。 本当によく知ってて、はい、やっぱりイギリス人の中ではすごく大きなことなですねそうですよ。で<笑>特にこのルイシャムの戦いっていうのは記録イギリスでも記録に残ってないんですよほとんど、うんうんうんうん。けど記憶には残ってる戦いなんですよ、うんうんうん、あの重要な出来事としてみんな知ってるんですけど、うんうん、別に例えばこういう、まあ、社会的な背景をもとにしたソーシャルなコンフリクト戦いが起こったら、うんうんうん、例えば何て言ったらいいんですかね えー、とノッティングヒル暴動というこの1976年に起こった警察対黒人の大暴動があったんですけれどもそれは、すごくあのニュースにもなったりだとか論文にも書かれてたりしてあのイギリスではこんなに黒人差別がひどかったんだでそこにはクラッシュもいてみたいな。うんうんうんあの っていう話にはなるんですけどこの話は全然そういうことに乗ってこないんですよ記憶には残っている割にはあのだからなぜかというとすごく複雑なんですよねこ の, あ の, こ, のこの日の出来事がよくわからないんですよね 理, 理由としては反ファシストの戦いって分かりにくいんですよね反ファシストって別に 白人でも入れるし黒人でも入れるし、まあ、日本だったら日本人もいれば在日もいれば韓国人、朝鮮人だっているかもしれないですからそのいろんな国籍の人が混じり合っているから芝木隊って誰なのって言われた時に全員例えば在日だったら分かりやすいじゃないですか在日が起こったで在日がカウンターしてるっていうのはすごく分かりやすいんですけどもあのこの芝木隊であったりだとか。まあ あの、カウンターを行っている人っていうのが、誰かわからないんですよね。だから、うんうんうん、語りにくい。っていうのが結構あるかな、ねうんうん、とま、ね。まあ、しばきタイムね、なんか反日極左とか、在日だとか、はい、なんかそのね、いろんな。総連の回し者とかい、ろいろいろ言われ方してるけど、はいはい、全部外れてるもんね。んえ、そうなんですか。うん、民団と、なんか関係があるとか<笑>。民団と総連が合体したものがしばきたい<笑>。<って><笑>半々で。そういうめちゃくちゃなことを言う人もいる、いるわけで、やっぱりそういうなんかこう。はいはい か分かりやすいストーリーととっていうかパンとんか「誰?」っていうのが欲しい欲しいっていうのがあるんですよねでもしばきたいってもうめちゃくちゃだから誰か分かんないですし何がなかかんないしなんか俺右翼かなみたいな人もいるし実際 僕, 僕らもなんかよく分かんないわけじゃないですかでも実際のた、はい、そういうアンティファーの戦いっていうのはそういうも大体そういうもんで言ったらもう、まあ、左翼の人が好きな「ウゾうむう、うん、もう」リアルウゾうむうですから<笑>まあ何でもウゾうむうですけど 本当によくわからない人たちが集まってきてき僕あ後でよくわからない人が混じって話を1個したいと思うんですけど最後の本にしたいと思うんですけどあのそういう理由があってこの戦いはまあ記録されにくいでけどあの大成功を収めたアンティファの戦い反レイシズムの戦いとしてえイギリスではもうまあ例えば久保健さんが知ってるまあもちろんあの人は詳しいからなんですけど。あのー 金字塔というか、うんうんうん、あのメモリアルなイベントとして2007年にはメモリアルイベントが開かれるぐらい の,、うんうんうん、あの大事なあの戦いというか出来事だったので、まあ、紹介したたいいなと思って論文書いたんですけど、うん、あのちょっと映像をもう1個見たいんですけどさっきのはのナショナルフロントの宣伝ビデオで、まあ、要はナショナルフロントのデモを、ねあのはい、フィーチャーしたするためのあれなんですけど。こ もう今から流すのはですね、あのもっと第三者が撮ったやつですねで、これは8ミリで音声がないので、あのサイレントなんですけども、映像しかないんですが、はいえー、これをちょっと見てみたいと思います。これはなんかデモをやってますね、これはデモですね。えー、オール・ルイシャム・キャンペーン・アゲンスト・レシズムっていうふうにってますね。 これも店も全部閉めるようにあの自治体が命令したというかまあ開けてたら、ね、大変なことになりますからねあこれクリプトンライズっていう場所ですねク リ, ううですクリプトンライズっていうのはどういう場所なんですかクリプトンライズっていうのはカウンターの集合場所ですね、うん、カウンターかけるために、うん、うわあずっと僕はもうナショナルフロントおらへんのに<笑>そうそう今行ったのかいなかったのか分かんないですけど<笑>もう捕まってるあもう捕まってますね この時呼びかかけたののはは左翼ですかね、はいこの時に、あのーまあ、さっきやってたデモはあのー、いろんな団体反レイシズム、あのー、組合リベラルで 公, な公安労働者の集まり電気労働者の集まりとかそういう人たちがで教会の人たちが集まってこのナショナルフロントのデモが行われる前に えー、と平和的なデモをしよううとということで呼びかけられたカウンターデモをさっきやってるんですねカウンターデモですねあの1月のなんかビであのあ男国がやってたよ、ね、そうで す, うですあ の, 呼びあのお知らせデモと呼ばれるような、うんうんうん、でさっきあの一番最初に映ったのが市長ですね、うんうんうん、あのここ の, あの一番偉い人と、うんうん、あの教会の偉い人が、うん、先頭で一緒に手をつないで歩くという、うん、あこれおばさんが倒れよ、うんうん、おばさんもカウンターに、うんうんわわわ 警察は結構ブルータルーな感じです、ね、警察も着々してましたからね、うんうん、でこの時人種差別っていうのがあの例えば白人が黒人を差別一方的に差別するっていうのが分かるじゃないですか、うん、よくけどこの時期 の, あの差別っていうのは警察が黒人に対して差別を行うとい う,、うん う, んうんうん、でよく見ていただきたいのがこの透明のシールドありますよね、うんうんうん、これがイギリス の, あの 北アイルランド以外で使市民に向けて使われたのがこの時が初めてなんですよ、ね、これをねみんなイギリスの人は好きなんですこれバリケード作ってるバリケード作ってます ね, ますね、はい、多分なんですけどバリケード作ってる時にはもうカウン、うん、あのレイシストのデモはもう終わってるんですよ、うんうんうんうん、知らないんですね多分、うんうんうんうん、多分なんですけど、うんうん、だから警察もほっといてるんじゃないかなと思いまうんですけど とにかく警察がすごい暴力を振るうんですよ、うんうんうん、これ BMW ですね多分なんで BMW って分かったかこれ BMW が燃やされたって書いてあったんで<笑><笑>あのあ今のやること今のじゃないかなと思ってでも<笑>この時期のバイクってな<笑>うん、うん、BMW が多かったんじゃないかなカメラマンの BMW が燃やされたじゃああれだ<笑>あれかもしれないですね逮捕されまくりです214人、うん でこ の, そのカウンターデモと、ね、カウンター行動は、はい、あのイギリスではどういう評価だったんですかこのイギリスでの評価は、うん、まず新聞が次の日に報道しますよね、うん、それはあの真の敗北者は誰だっていう見出しだったんですよ。うん、というのはこんな暴力的なカウンター活動あの国民先生に対して行うなんて もうや暴力を振るったた方の負けだみたいな暴力に暴力で返すなんてうそうそう暴力まあ国民生活自体はこの時は暴力がそんなに振るってないというかやられる側だったのでああまあもちろん殴り合いしてましたけど、うん、一番暴力振るってたのはカウンター側なんで<笑>石投げるわ、うんうん、発煙筒投げるわ腐った果物を投げるわ、うんうん、もう本当むちゃくちゃなことばっかりしてたんでうん、うん、でもイギリスの新聞はほとんどがリベラルサイドをもちろんこう。 まあ、リベラル保守サイドもカウンターがだいぶ悪いこんな騒動を起こすなんてあの常識を、ね、保, 守と保守は分かりますよリベラルサイドのガーディアンという新聞でさえも真の敗北者は誰かという見出しでカウンター側を強烈に非難するでこれの裏にいるのは左翼で極左がいて、うんうんあのまあ、暴力的なことを支持してたんじゃないかとか、うん、そういうふうな評価でした、ねうんうん、最初は柴木隊どころじゃないんだ その避難のされ方はもうどっちもどっち以上ですよね、うん、カウンターの方が悪いっていうかカウンターがう も, うもう真の敗北者は誰かですとんでもない<笑>見出しですよね、うん、だからもう本当にカウンターの方が悪いとうん、うん、されてましたねでもそれはあのー、そのさっき言ったけどその40周年でね、はい、結構そのイベントが開かれた時は、はいはい、やっぱり評価は変わったんですよ、はい、40 年, で40年でやっぱり評価は 変わりましたよね、うん、40年どころかその後すぐに、うん、あのまあ中道左派というぐらいの労働党は、うんうんうん、あ の, の議員が公式見解としてあのあ公式見解じゃないですかあのまあこんなことを言ってたんですよねあの自分たちが人種差別みたいなものを止められなかったのは確かであると、うん、暴力的なことは確かにいけな い,、うん、い, けないが。うんうん やっぱり何かの手段を変えて取らないといけないっていうふうにこう、まあ、認識を改めるような発言がその後ポツポツツと出てきてきるんですよやっぱり、まあ、そういうコンフリクトが起こったら避、まあ、難どっちもどっち論もありますしもちろん強烈に避難することもありますけど確かにあの何かを変える。 出来事であったのは確か で, ですね。で、まあ一番のこの戦いのあのー、意義っていうのは、この後国民戦争ここでデモできなくなったんですよ。できなくなったっていうのはも う, うもうやらなくなったんですよ。これもまたあのどっかで聞いたことがあるような話ですね。そうですねもうこのまあルイシャムっていう移民が多い地域でデモをすることが こののルイシャムの戦いの後もう国民はここでもあんだけ意気揚々としてやってたのにそうなんですよねやっぱりルイシャムでや る, やるっていうのはその一種嫌がらせをやってやろうみたいな、ね、そうですね最初 の, あのクリア・ザ・マガー・うん、アウト・オブ・スリーとかなんか忘れましたけど、うんうん、とにかくマガーっていうのが、うん、黒人で強盗をする。 やつのことをマガーって言うんですよ、うん、で別にマガーっていうのはあの英語で別にそんな意味はないんですけど、うん、強盗って意味なんですけど、うん、イギリスの文脈だと明らかに黒人の若者による強盗のことをマガーって言うんですよ、うんうん、でこのマガーっていうのがまたポイントで、うん、警察が躍起になって黒人を逮捕しようとしてたんですよ、うんうんうんうん、ずっと逮捕しようとしてて。うんうん でこれが制度的な人種差別と呼ばれているイギリスの差別の1つの方で、うん、白人が黒人を差別するだけじゃなくて、うん、警察も差別してるんですよ、うんうんうん、あの黒人のことを、うん、でヤッキーになって逮捕しようとしててで何もしてないのにいやただ歩いてるだけなのに黒人を捕まえて身体調査をして、うん、あ今出てますねクリアー・ザ・マガーズこういうスペルなんですけども、うんはい、ちょっと映してください マガーっていうのはその、まあ、強盗とかのことなんだけども、要するに強盗、あの黒人のやつらは、はい、あの 強, 盗する強盗ばっかりしてるじゃないかということで、そうそうそうえー、今の在特会でいうと、その在日朝鮮人が犯罪を犯す犯罪率が、外国人犯罪を追放しようって言ってるの全く同じようなことを、はいね、をを当時 の, そのナショナルフロントも唱えてたということですよね。はい えー、このルイシャムの戦い の, あの国民戦土がなぜデモをここでしようとしたかっていうのが重要なんですけどもこのマガーをマガーっていうのが現れたんですよここになぜかというと警察が無理やり逮捕してもう21人の若者が一気に家宅捜索をされて逮捕されたんですよねでもうドアを蹴破って警察が入ってきてあの逮捕されたんですけども それで国民全政はおらやっぱりあの移民が多いところにはマガーがたくさんいると。うん、ということで、えー、もう俺らはここでデモするからもう覚悟しておけよということで、うん、あのすごいねもう挑発しまくってであのルイシャム の, あの区長であったりルイシャムの教会の。 やつは黒人を守るとか言ってるけど、うん、白人が夜堂々と歩けるようになる権利よりも黒人の方の権利が大事なんだなとかプレスの発表で言ったりするんですよね。うんうんうんうん、で俺たちょここでもうデモするからもう覚悟しておけよというデモ、うん、まあじゃあやっぱり。その新大久保でねあの在 やりに来るとか、あと西川口にわざわざ行くとか、はい、そういうのと、まあ、基本的によく似て、もうハラスメントですよね、ハラスメント、ね、嫌がらせのために、あのその場所に行くと、はいえー、いうことですよね、はい、ちょっとこれあの、デモがどういう場所でどういうふうに行われたかみたいな話は、この地図で説明できるのかなはいできます、できます、はいはいまあ、ちょっとね、字が小さいんで、あれなんですけれども、まず、で国民前線がデモをやると言った人。 同じ日にあのそれに反対するグループのいろんなグループの人たちがお知らせデモをしようとっていうことで、えー、とそ の, あの団体のことをアルカラフっていうんですけど、はい、オール・ルイシャムキャンペーン・アゲインスト・レイシズム・アンド・ファシズムだったかなっていう団体の名前なんですけれどもそれが、えー、と一番下の方から出発してまっすぐ北に上がっていって、えー、途中で。 止まって終わるんですよね？で、これはもうなぜかというと、このデモっていうのはえっ、ー、と国民戦線の出発するデモの集合場所まで行こうとしてたんですよ。うんう ん, う ん, う ん, うん、うん、南北あの左上に見えてる点がいっぱいあるところが、うん、国民戦線のデモの集合場所で、うん、えっ、ー、と反対のところからまっすぐ大きな道を上がって。 えー、左上に行こうとしていたとだ、うん、けど途中で警察が「ここでデモは終了です」って言い出してはいあのー、そうですねこの場合のデモってなんか勝手にやってるのこのデモはちゃんと申請してやってます申請してやってます、はい。申請したけど途中で終わるはいデモには6000人ぐらい集まってデモに6000人、ね、2千人ぐらい集まりました国民宣戦の方は何人ぐらい国民宣戦の方でえか、ー 600人かそれぐらいとははははすごく少、まあ、10倍ぐらいあの七八。全然違います8倍とか10倍ぐらいあ国民戦線600人です六、ね、百人はいでデモはカウンターデモが6000人六千人ぐらい、うん、で、まあ、カウンターデモともうねあとプロテスターあのデモのデモとあのカウンターが違うんですよカウンターデモの参加者と、うん あのカウンターに参加したらもうデモだけ参加する人もうカウンターデモだけ参加する人っていうのは、うん、多かったって、うん、それ以上の人があのカウンターには参加してたんじゃないかと言われて、うんうんうん、けれどもカウンターの人数があの計測不可能な人数で、うんうん、かなり圧倒したとしか書かれてなかったりするんですよね、うんうんうんうん。もしかしかて自分があ<笑>そうですね 6, 人のデモ カウンターでものは六千人ぐらい で,、うんうんうん、でプロテスターの参加者ごめんなさい四千人か二千人かも何人かわからないけど、うん、とにかくそれぐらいはいたとこれはクリフトン今見ていただいてる画像がクリフトンライズというところで、うん、元々の国民戦線の出発地の近くにある交差点ですね大きな交差点なんですけど、うんうんうんうん、ここをカウンタープロテスターたちが占拠してしまって、うん、で もともとの出発ルートを変えることを余儀なくされてしまったんです。国民先生がデモがちゃんと予定。予定のところで、できなくな、ね。できなくなってしまったので、はいはいはいはい、あのちょっと裏側からスタートして、うん。で、ここも人が、人がもうたくさんいる。クリフトンライズの地図出した方がいいかな。クリフトンライズの地図出してもらいでしょう。はい。こんな感じですね。はい。 まあ、ちょっとわからないんですけどおそらく国民戦線はクリフトン・ライズを通ってえっとこれの地図でいうと右の方にずっと進んでいく予定だったんですけどもアチルツストリートとあのパネルストリートっていうまあちょっと狭い道の方から右の方に出ていったと言われてますね。 あのさっきの人が集まってたとろはどここなんですかさっっき人が集まってたところはク リ,、ね、クリフトンライズというあそこまでもうカウンターがぎっしり来ちゃったんでカウニュークロスロードとかいうのが、うん、もうカウンターでいっぱい締め入ってる道に、ね、なったんで国民先生がそのアキレスストリートという方にあに移動させられたっていはそうですねういう結構やっぱりそのこれもなんか。 やっぱり今日ずっとその話聞いてると似たような聞いたことあるよ<笑>なうなだからすごくね<笑>、うん、あの本やいろんな資料を読んでると「戻してくださいカメラ戻してください」似てるなって思うんですよだからすごい多分カウンターに参加してない時に読んでも。 かからなかったと思うんですよ僕は新聞記事読んでも想像できなかったと思うんですけどあ あ, あ, あなるほどねまあ新大久保ぱり全然違いますねまあ参加してるのと参加してないのとよくまあこんなにね警察の数も多くないし警察も暴力的じゃないしあのどちらもまあすごく暴力的なんですけどもこんなこんなにねこんなにはないこんな経験はないんですけれどもよく分かるというか。 あのー、この結局、そのこれがやっぱり一つの契機になったみたいなところはあるんでしょ、そのその後の運動に対する、その後の、そうですね、うん、この後、まあと、国民戦線、すごく 人, 人気を失っていくんですよね、この時が一番ピークだったんじゃないですかね、逆に言えば。万万人人支持者は 減っていったとか書かれてはいますけど、うんうんまあ、まあ僕は国民選手自体のあの衰退というかもうちょっとけ検証してないので、うん、何とも言えないんですけども、まあピークだったというのはあのやっぱり分かるというか。 この話も僕いつもするんだけど、うん、この1977年って僕11歳じゃないですか知らないですけどああの<笑> 66年前の11歳なんで、はいはい、小学生なんですけど、はい、神戸に住んでた、はい、西舞子小学校というところにいたんですけど、はいはいはい、<笑>ちょっと待って 書,、ね、書かなくてい い,、ねて い, いね、<笑><笑>あの僕ナショナルフロント知ってましたからねえその小学生の時に すごいインテリですねいやインテリじゃなくてやっぱりそれはあの NHK でほら渋谷いうちのねあのラジオ聞いてるとパンクロックの紹介があって必ずそこにナショナルフロントが出てくるんですよ。はいはい、ジョン・ライドンがナショナルフロントに殴られたとか、はい、あのジクラッシュが誰があのナショナルフロントの襲撃があってとか、はい、でなんかナショナルフロントっていうのはなんかその。 わッと来てなんか耳をそぐらしいとかさ<笑>そういうなんかその恐ろしいですねあくまで要すにあのイギリスの右翼っていうのは悪いんだなみたいな漠然としたあの知識がそこでつくんですけどやっぱりピークだったんだろうねとか音楽のことについて何かニュースを。 あの、まあ、雑誌にも載ってたし、うん、ロック雑誌を読んでもやっぱナショナルフロントのことは書いてあるんですよねあとスキンヘッズとかテディーボーイにジョン・ライドが殴られてた、はいはいはい、要はなんか右翼パンクの人はさ「あのゴッド・セーブ・ザ・クイーン」「セックス・ピストルズ」のあの曲とかで「はい、まあ、アナーキー」とか言ってるわけで、はい、あのそれに対してあの右翼が起こってるっていう構図はなんとなく だ、ね、からやっぱりその時のイギリス の, そのサブカルチャーとかユースカルチャーのメインっていうのはやっぱりこういうコンフリクトの上に成り立ってるっていうことだと思うんですよね遠く日本極東の島国まで伝わってきてたぐらいこそれはすごいですね、うん、やっぱりこのそれまで重要なのがそれまでこういう何んですかねコンフリクト自体があの何て言うんですかやっぱり暴力がよくない ということで怒りづらかったんじゃないかなとそれをやっぱり一気に打破したその状態っていうのを打出したのがこの今回のまあ偶然だと思いますけど相手がこんなところまで出てきてあのやるっていうのに対してしっかりそのヘイトハラスメント的なデモをまあ本当に惨めな多分気持ちで。あの 帰ったと思うんですけどねまあ止めることはできなかったものは途中で止まったんですよデモは、うんうんうんうん、途中でもうここで解散にしようって言ってリーダーが、うんうん、でそそくさともうねまたこれも同じなんですけどあのー、あれです何て言うんでしたっけあの集団下校集団下校で駅まで送られて<笑>であの駅にはあいつらをあのー、国民先生を乗せるための電車が待ってて、うん、それに乗せられて帰っていったそうです ちょっと上ですよ、ね、集団下校のそう電車ま で, 専 用, 車まで専用列車が待ってるっていう、まあうん、専用列車が待ってたっていうことはあの書いてあるもので僕が読んだだけなので、うん、本当かどうかわかんないんですけど、うんうん、あの電車が待っていてそれで帰っていってけどプロテスターの側はそれを知らずに警察とずっと夕方ぐらいまでやりあってたっていう、うん、ちょっと悲しいというか、うんうん、滑稽なこともあるんですけどもいや、まあ、昔の ね, あのねデモって結構あの。 六十年安保の時とか、はい、左翼のとか労働組合とかね、はい、学生とか、はい、都電貸し切りで行ってたらしからねチャーターしてはーはー都電チャーターしてあの国会のところまで乗りつけてたらしくてあの結構そういうのがあるみたいで今は全体的にどっちも人数が少ないんだろうと思うんだけどはーはー電車借り切っていこうかみたいな話になかなかならないので電車借り切るというばまた面白い話があって、うん、これ ロンドンで起こったことなんですけど全国から集まってきてるんですよ。それはどっち側からもそうなんですけどあのプロテスターの側もあのー全国からバスをチャーターしてくるしナショナルフロントの側も。 あの全国からバスで来てるんですじゃあ本当にやっぱり戦いだったんだねもう戦争ですよね、うん、本当にもう象徴的な今日行かなかったらいつ行くんだっていうぐらいの、うんうんうんうん、おそらくどちらもが熱気というか高まりがあったんじゃないかなと。うん 新奥号も全国から来てるもんね。新奥号も全国から行ってますね。九州の人とかに会うよ、なんかカウンターで。ーあの、あとまあ世代も超えてるし、はいはいはいはい、その。昔の民党連の人がね、もう久しぶりに来ました。って<笑>すごいですね。大阪から来ましたわ、はいはいはい。九州、佐賀から来ましたとか言って。あの、やっぱりそういうなんか象徴的な場所と象徴的な戦いみたいな。ものがやっぱりこのルイシャムの。 戦いいだったとっうことでしょう、ねはいはいはい、でまあさっきもねあの映像を見ててそのカウンター側の映像を見ててあの今の、はいきまあ、90年代2000年代以降の例えばアンティファに比べると、はい、そ別にそんな暴力的じゃないじゃないですか、はい、言うてもまあまあ、まあまあ、多分バイク燃えてたけど、はい、いそんな血だらけになるほどの感じでもないもん ね, ね警察が主に暴力を振るってるって感じで、はいはいはい、あの今のアンティファはなんかもっとあの。 山梨が乗ったバスをめちゃくちゃに破壊したりするじゃないですか。はいはい、<笑>ブラックボックのやつらとか、はい、だからまあ。そんな今から見るとそうでもない。で、さらにそこから復縁すると、あの日本のカウンターってめっちゃ平和的や、ねいや。めっちゃ平和的だと思いますね。その比べてしまうと、まだ、えー。うんうん い程度で暴力的ととか言わんといてしいかて<笑>確かにはこれを見ればそうです何もしてませんやんみたいなむしろしばいてくるところ見たことがないですけどね<笑>そのリアルにこういうリアルにしばいてますからどちらもが警察も合わせて<笑>。 警察が一番芝居ますけど、ねまあ、だから警察やっぱりそ の, この時はなぜそのどこの世界のどこでもねその、はい、アンティファ運動とかがどうしてもファック・ザ・ポリスっていうものが全面に出てきちゃうっていうのはうやっぱり警察のその横暴っていうのがものすごい何て言うかな日本もまあ結構横暴は横暴ですけど一応その市民警察の顔をしてくるじゃないですか。はいはいうん 結構そうじゃないよね向こうの警察も映像にもありましたけどね殴る蹴る警棒で殴る、うん、馬で人を引くこの時は馬が出てきたらもうねやばいんですよ<笑><笑>あの本当に馬が出てくると、うん、サって引くんですってあの危ないんでね危ない馬危ないんでね 理性とかななと思かなですら、うん、はいはい<笑>そんなこと言ったら馬に怒られますけど、うん、いやだからやっぱり何ていうかなそのポリスブルータリティーみたいなものも時代によって変わるじゃないですかでこの当時はもっと世界的に警察って、まあ、日本の機動隊ももっとひどかったし、はいはいはい、あの世界的に警察っていうのは乱暴で暴力的だったけど、はいまあ、最近はもっとそれをその表面上は見えにくくしてますよね、はい、でそういう見えにくくしてるところをまあ僕らは利用してあのやるっていう とこも あ, るしあとこうビデオとか映像記録が発達してるから、はいはい、あんまり警察も無茶できないまあそれはそのカウンターの方も同じことが言えるんですけど、はいね、ペットボトル投げてるだけでめっちゃビデオに撮られててめっちゃ再生されてましたからね芝<笑>木隊の某某ゴリラの人とかあのペットボトル投げてものすごい鮮明にこう<笑><笑>だからああいうのもでもか可愛 い, いもんですよ 岩も投げてブロック、うん、もう何でもこの横の窓からおばあちゃんが投げてたらしいですからね、うん、物を、うん、であの腐った果物を用意してたらしく籠いっぱいにそれをみんなに投げるために配って1週間ぐらい前から買ってたんですって腐 ら, した腐らしてそうです投げるためになんで果物肉とかの方が い, い高いじゃないですか<笑> <笑><笑>いや分かんないですけ ど, ど、ね、腐った果物ってもう、うん、すごいやよくあの卵腐らしとくみたいな話で、ね、結構準備も必要っていうか準 備, い準備期間も長く必要準備期間もねこの出発あのカウンターがあのファシストの出発地の近くに空き店舗を借りてそこにバナーやスピーカ ー, ースピーカーはないかなあのバナーや。 あの腐ったみかんや投げるものを全部用意してたりして、うんうん、けど前の日に撤退させたんですって、うんうん、なぜかというと警察が入ってきて、うんあのー、全部持っていくから前の日に全部それを撤収させたとか、うんうん、<笑>それ武勇伝みたいに書いてあるうん、うん、ここ結構あったりして、まあ、そういう準備周到なカウンター側も、まあ、そういうところをまる学ぶところは結構ありますね、うんうんうん、やっぱ 子供の戦争みたいに聞こえるかもしれないですけど、うん、やっぱこれがなかったら今どうなってるかもう分からないぐらいの国民戦争がもっと慎重してイギリスの二大政党っていうのがもしかしたら変わってたかもしれないですし、うんうんうんうん、でリベラル側もあの保守側もカウンターのことを、まあ、最初は攻めてたんですけど、うん、やっぱりこの事態で人種差別っていうものの重大さっていうか。 こんなにいろんな人が集まってくるんだっていうのが結構重要だったみたいで、うん、黒人がたださなんていうんですかねただ暴力を振るわれたから暴力で返してるっていうんじゃなくて、うん、いろんな人が集まって、うん、この国民戦生に対してカウンターをかけるっていう象徴的なも、うん、もごと物事出来事を作ったっていう意味では、うんまあうん、やっぱり学ぶところは、まあ、もちろん虫歯期待的なところでいうとやっぱり新大久保の戦いで、うん、あそこを潰さないと。うん もうこれ以上いかないこれ以上前に差別をなくすことはできないじゃないですか、うんうんね、そういう意味でコンフリクトをわざと作り出すっていうことが重要だったんじゃないかなと、うんうん、まあ暴力的ではあるあ暴力的ですからね、うん、横山さんの場合は、はい、あの関西にずっといてそのカウンターの現場にもね、はい、あのいつもいて例えば。まあ鶴橋 いやそういうまあ、ルイシャムとど似てるのか似てないのか分かんないけど移民というかその外国人の街で、はい、あのマイノリティエスニックマイノリティの街じゃないですか、はいはい、であそこで行われてるカウンターと、はい、あのこのルイシャムの戦いの、まあ、共通点というかここから学べることとかっていうのは学べることは 大, 大阪を例にとるとどうなっんですか大阪を例にとると、うん、やっぱり大阪は うんまあ、実感なんですけどやっぱり日本人少ないですねで数が少ないんで、うんうん、どうしても圧倒できないというかコンフリクトが作り出せないまま終わってしまう、うん、警察は何が一番嫌かってこう争いみたいなものが起こるのが一番嫌だと思うんですよ、うんうんうん、けど僕たちは別に芝居隊とかカウンターとか言ってますけど別にレイシストを殴ったりしたいわけじゃないじゃないですか、うんうん、別に殴りに行こうともしてないですし、うんうん、一番作りたい絵っていうのが やっぱりああいうことを言ってる人に対してちゃんと怒っている人がいるっていう絵を作ろうとするんですけど警察の数がが多いいんんでで絵が作れないんですよそれが一番いつも行っててモヤモヤするというかこの人数ではどうしても絵が作れないなと思って行ってかもう何もできないまま帰ってきてしまうあのっていうのが一番あの悔しいというか。 あの今一番できてないことなんじゃないかなと、うんうん、やっぱこれは人数が圧倒した、うん、でまあ確かに暴力的な手段使ってますけど別にそれ使わなくても、うん、このなんていうんですかユニオンジャックがなびいてる周りをずっともう大勢の人数で取り囲む、うん、それだけでおそらく大丈夫なんていうんですかね、うん、コンフリクトの絵を作るのは成功してるんじゃないかなと思いますね。 芝、まあ、木隊も う, もう今は亡き芝木隊ですけど、まあ、カウンターはやろうとしてることとして、うん、まあもう学んでる十分に学んでるというか学ぶことはないかもしれないですけど、うんうん、やっぱりそこが一番、まあ、目標というか、うんうん、あの学ぶんであればそういう点かなと思いますね、うんうんうんうん、だこんな人数が集まるっていうのがすごい、うん、そうねだから人数はあのー、日本のカウンターでもまあ結構在特会自体 集まる人数がまあ少ないっていとうこともあって結構10倍ぐらい行く時割とあるんだけどまあもっとあの来てもいいしドレスデンなんかもっと100倍ぐらい人来たりしてますからなんかその市民の側がこ う, こういうのは許しませんよっていうことを言うために街に出るっていうことは非常にやっぱり重要なんだなっていうことはやっぱり思います。そそれでそれでを あのー、やることによって、まあ、可視化するっていうことと同時にまあ実際に、えー、政治的な圧力にもなるはい、ね、もう十分労働党とか議員がもうむちゃくちゃその後あと発言していったっていうことがあるので積極的に取り組んでいこうとしてるんでもう別に相手を潰すだけじゃなくて政治的にもやっぱり。 ね、デモと一緒というか、まあ、相手のデモを利用してる部分もあるかもしれないですけど、うん、そういうメッセージも伝えられますよね、うんうん、こんなに怒ってる人がいるんだと、うん、じゃあなんとかしない、まあ、政治家なんてそんなもんじゃないですか、うん、そういう、ね、市民が思ってることをやるだけの人なんでそれはうまく利用しないといけないというか、うんうんうんうん、分かりました、えー、と今日はじゃ あ, あのそんな感じのところで。 まだまだ喋れるし、ね、いやいやまああの第二部で十二時ぐらいからやかあありました<笑>、はい、あの横山純さんに、えー、ルイシャムの戦いについていろいろ教えていただきましたどうもありがとうございましす、はいはい、あ, あの昨日ねえっ、ー、と京都でやっぱり大都会がしょぼい、はい 外やっててはい、結局はそこも10倍ぐらい集まってるんだよね、はいはい、なんだかんだ言いながらあのカウンター150人ぐらい来たりするんだけど凱旋でそれで向こうは十何人すごいなんかそれぐらいでもまあ全体の、まああのー、人数的にはしょぼいんだけども、はい、そういうようにもうずっとなっていってるしだから明日ですね、あのーはい、京都の朝鮮学校襲撃事件の、はい。 えー、民事裁判の、はいえー、控訴審がありますでこの民事裁判っていうのはあの1回目の去年の10月7日に、えー、ち地裁でね京都地裁で判決が出て、はい、それはそのヘイトスピーチだったからよろしくないんだという内容が盛り込まれた画期的なもの、はい、まあこれあの控訴してもまあ無駄なようなもんなんですけどもあの賠償金払うのがなかなか 嫌なのかどうなのかわかんないけど、はい、彼らは控訴したと、でそれの控訴審の判決が明日、はいえー、出ます、明日の朝11時かな、はいえー、なんで、こういうところにもあのどんどん傍聴に行っていただきたいと思います、それであの傍聴席をもう、どどどっと埋めちゃってくださ い,、はい、なんか噂によると、あの支持者とそうじゃな い, ない、支持者によって分けるつもりらしいんですけど、裁判所が。はい あの第三者のふりして全員その埋めちゃってくださいカウンターの方で、えー、傍聴券は9時50分整理券交付11時改定、えー、っていう抽選になるのかな抽選かどうか分かんないらしいんですけど、はいまあ、でも多分抽選だと思いますだから9時50分ぐらいに行って整理券もらって、えー、できるだけたくさんの あの京都朝鮮学校の襲撃事件なんてもう一切何にも擁護できるところない完全にあいつらが悪いあのことなので、えー、それに対して傍聴席から圧力をかけると桜井も出るらしいんであの睨みつけに行っていただきたいと思います、はい、であのその後なんかあいつらまたそういうなんかそれに合わせたデモとかをやるらしいんで。 これはどこかなな、えー、梅田、えー、なんかお昼頃、えー、お昼2時からヨドバシいつものあそこのヨドバシ前のなんかよく分かんないもうあそこが最近汚くなってきて<笑>その場所として嫌<笑>、うん、<笑>ですよね嫌なところですねほ、うんとに何もなくても何もカウンター気分じゃない時も 前を取るのが嫌がいになってきました ね,、うん、ねだからそこで2時からなんかあるんで、はいはい、これもカウンターにい2時行ってどあの取り囲んでください、はい、で夕方にデモもやるらしいんで向こうは向こうでなんかいろいろ必死なんだよねまあ今大事な時なんじゃないですか最後の、うん、もう今今も潰されかけてて相 手, 相手のことを上々酌量するあれはないですけど、うん、多分そういう時期なんでしょうね、うんうんまあ、まあ必死なんでしょうけど あの気にせず潰しちゃ い, ましょういうどんどん人が少なくなってるみたいなんで、うん、あのそういう感じで明日したも、ね、大阪の方はちょっと皆さんってしんどいけど、はい、カウンターがありますんで、はいえー、これはあのクラックの、えー、ツイッターアカウントとかホームページとか見ていただければ案内が出てますのでこれはクラックウエストというね、はい、あのクラック関西支部みたいなところが気合関西支部なんですか 何ですか、ね、西, のクラック 西, 西クラック西クラックわ か, からないですけど、あのー、ガンガ ン, ガンガンやってますん、ね、で、はいあのー、西クラックは強力なメンバーがいっぱいいますからね横山さんここ西クラックじゃないんですか僕クラックとは距離を置いてるんで僕はやっぱり<笑>う、あのー、今後のやっぱキャリアなりに響くとまずいんで<笑>クラックとは一切あのー 距離を取ってるでもこういうあの勉強をされてるんだったらなんかあの運動の実践もやってますという方があが説得力がありますか、ね、よくあるんじゃないですかいろいろいろ天秤にかけてあの今後あのお返事した<笑>させていただきたいと思いま す, <笑><笑>ます<笑>、あのー、いやもう無理でしょうもういろいろといやい や, い や, い や, いや<笑>手遅れですよ<笑>でも教材でもあの普段は皆さんに「横ちん」って呼ばれてますけど、はい、横ちんのイメージ結構 上がったと思うんですけどだって あ, れ あ, れあの勉強神戸大学の人やったんから驚きの声が結構僕、はい、ついに「ボンドドラジオの人」とか言われても「ラジオの人」と か, か、ね、名前が「ラジオ」ってなです、ね、<笑>そうですだから<笑>ここでちょっと名誉回復の場を設けていただいて、うん、実は賢かったっていうね あ, ありがとうございますあまあありがちなオチだからちょっとどうかなっていう<笑>まあまあまあ、まあ、アホに見えてアホだったっていう方がいいんですけど<笑><笑>そうですねいやいや、うん、あの 精進していきますんでかりました、また読んでくださ い,、はい。はい、どうもありがとうございました。はい、えっ、ー、と次回の、えー、クラック、えー、かける乗り越えネット TV は8月4日。 あになります8月4日はじゃこのルイシャムの第2回やるんですか第2回ですねまだ全然言い足りないことがいっぱいあって<笑>面白い話がいっぱいあるんですよ印籠のエピソードがあったのに全部あなんかここ赤字でいっぱい書き込んであるこれあれけこれはずりが出たら直そうと思っているところ、うん、あそうですか、ね、<笑>俺も結構5色発見してます、ね、5色いっぱいあります、ね、は い,、はい、い, いあのー来えー、次回は8月4日にやります、はい、それで来週の乗り越えネット TV は えー、仲良くしようぜパレードについて、えー、乗り越えの共同代表の新巣吾さんが、えー、スカイプで大阪となんか中継して、なんか、ボンドドラジオっていうラジオがあって、それの誰かが出るみたいなんで。はい、僕は いや新壮さん、しばいてくれよって言ってるんですけど、なんでしばくんですか<笑>いやいや、めっちゃ協力してますよ、全部、なんか、しばくって言うんですよ、いろんな人のことを、東京、うん、なんか、一ミリなんですか、うん、大阪のやつって、そんなやつばっかりじゃないですか、す多分、うん、あの本番になったら、恐縮して、うん、よろしくお願いしま す,、ね、<笑>ししますであのその姿を、姿というか、声を<笑>あの、ぜひ聞いてあげてくださ い,、はい、来週の月曜日の9時からですね、はいえー、ボンドでもなんか、ボンド堂ではどういう暗躍してるんですか ボンドでは中パレ中パレではどういう役？中パレでは僕はもう完全にあの外部ですよあの外で中、うん、中立な報道をし て, るているボンドドライショなんで<笑><笑>そのプロデューサーをしているだけなんでした。どうもありがとうございました。どうも。